一位の曲だけフェス TBSK で KNG&PINS キンプリがデビュー曲シンデレラガールお披露。その時5人が気になるフォーメーションを見せていた。今回の放送は30周年を迎えた同番組のこれまでのランキングで週間年間1位を獲得したアーティストだけが集結。 誰もが知るヒット曲ばかりの CDDV オリジナル総合ランキングでベスト100位から1位を発表するという内容。キンプリは番組冒頭からマックの江藤アイアナ37と共に登場した。そして夜9時台の番組中盤、キンプリがパフォーマンスを披露するためジャニーズらしい王子様系の衣装に着替えて再登場。江藤アナが 素敵、と言うと、平野紫仕様、26、が、久々にキラキラの衣装着たら、ちょっと恥ずかしさが、と照れ笑い。続けて、デビューガンもないキンプリが初登場した時の、ロケ企画の映像が流された。それは、メンバーの特技や好きなものを紹介するという内容で、平野は特技のマシュマロキャッチを披露。長瀬れ24、は動物好きをアピールするため、 首に蛇を巻き、絵を描くことが特技だという高橋海人24は、その流瀬の姿を描いた。さらに、岸優太27は特技の料理、神宮寺優太25は、空手の抜刀織を披露した。VTR を受け、江藤アナが懐かしい思い出ですね。そして、今日は当時の曲を歌ってくださるんですよね。と、声をかけると、 5人は18年に1位を獲得したデビュー曲シンデレラガールを披露。最後に平野が CDDV30 周年おめでとうございます。アマもおめでとう。と番組と共にこの日に誕生日を迎えた高橋を祝福した。 四角金プリは今でも6人。金プリは5月22日をもって、平野、岸神龍寺の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸野の宮城退場、長瀬と高橋の二人組体制になる。そのためか、今回は金プリの出演時間が多めの内容で、ツイッター上にはファンから賞賛と感謝の声が相次いでいた。しかし、その中には気になる指摘も、 それは、ええー、待って、今デレラ録画で追って見て気づいた、最初の横一のと小源樹の場所開けてるじゃん。9というもので、5人が横一列に並んだ時、平野と高橋の間が空いていて、それは元メンバーの岩橋玄樹26を気遣っているというものだ。 曲が出た当時のフォーメーションでは横一列の状態の向かって左から二番目に岩橋がいたのは間違いありません。21年3月に正式脱退し、ジャニーズ事務所も退場した岩橋ですが、今もメンバーとは連絡を取っているようです。今回のフォーメーションは、3人が脱退したとしても今も6人で金プリなのだとメッセージを岩橋に送った可能性は高いです。 芸能関係者。その岩橋は自身の公式サイトと SNS で3月18日、ウィル・スミス54も所属しているというアメリカ・ロサンゼルスに本拠地を置く事務所360とエージェント契約を締結したことを報告している。同事務所は世界的なマネジメントをしている芸能プロダクションでそこに合体組が合流するとの噂もあるが、